こんにちは今日は DJIFPV の新しい大きなアップデートについて紹介していきたいと思いますみなさんいかがお過ごしですか僕はただいまコロナの影響で日本に一時帰国中ですなので今回の動画は日本で撮っています実は前回の動画もなんですけどはい今日は えー、アニ文字になって DJI のリリースノートを見ていこうと思いますはいこちらにある通り2020年4月13日にリリースされました、えー、少し前にはなるんですが、えー、面白いアップデートがたくさんあったので紹介していきます、えー、まず 一番上、What's new? ということで、えー、たくさんあるんですが、えー、大きなアップデートだけ、えー、紹介していきますのでご了承ください。<音楽>ではまず最初、えー、ゴーグルを使って DJI スマートコントローラーに接続して映像を見ることができるという機能を追加したと書いてあります。 すすごいですよね、DJI の FPV ゴーグルでしか見えなかった映像を他の、DJI、のの DJI 製品を使って見えるよううにしたというものですね。海外の YouTube ではやっている方を見たんですが本当にすすごいですね。今まではアナログだといろんな機材を使って見ることができたんですがデジタルでは DJIFPV の機器でしか見れなかったのがスマートコントローラーを使用することによってマビックみたいな。 のに使用するコントローラーなんですけどそれの大きな画面を使ってそこに映像を出すことができるようになりましたもう早くやってみたいと思うんですけどこの DJI スマートコントローラーっていうのがなんと7万円ぐらいするそうで、えー、本当にちょっと手が出せない値段ではあるんですが、まあ、手に入れることができたら皆さんに紹介していきたいと思いますそしてさらに USB-C ケーブルを使用して DJI スマートコントローラーに接続すると DJI スマートコントローラーには HDMI の端子が付いていてそこに HDMI ケーブルを接続して例えばパソコンとかテレビとかにつなぐとそこでさらに見ることができますそれを使って YouTube でライブをすることができます素晴らしいですね今までライブストリーミングをする場合はアナログだと簡単にまあまあできると思うんですけどやっぱ映像がですねあんまり良くないあのアナログだからあまりクリアではない映像だ ったんですけど今回からはデジタルででライブストリーミングができるとといいいう本当にすごいと思いますご思ま毎回毎回アップデートが来るたびにだんだんそのアナログを越すようなものが来てとても面白いですね今後も期待がありますじゃあ他のアップデート見ていきたいと思いますまあ GPS の機能が追加とかあとはゴーグルのバッテリー警告 のアラームを無効ににするることとができるようになったとかあとはですね、これ大きいと思います。CADAX の何て読むんですか ?CADAX? これのネブ、ネブラ、ネブラカメラという新しい製品のサポートが追加されたということです。で、先日ですね、この間、昨日かな昨日ぐらいに Instagram で公式アカウントがその写真を公開していました。これはですね、DJI の AI ユニットの小型版。 ビスタ あ, りますよね、あの Vista のカメラ版みたいな感じです、えー、そのオリジナルの AI ユニットについているカメラのさらに小さいバージョンが発表されました、えー、これについてはまだあの発表はされたんですが、えー、発売はされていないので今後楽しみですねまたさらに小さいクラスのドローンにも、えー、デジタルシステムが搭載できるということになると思うので今後の進展が楽しみですねそそしてさらににのの下にありますのが AVIN インターフェースでの最適化された表示と操作ということで、えー、この間動画を出したんですが FPB ゴーグルにパソコンなどの映像を入力すするる機能があるんですねその入力する機能を使ってアナログの映像も見ることができるんですがその設定の幅が広がりましたね。 ななどなどいいろろ修正された問題とかありますね大きなアップデートというと DJI スマートコントローラーという Mavic などに使うようなコントローラーを使ってライブ映像を見ることができれば僕もやってみたいんですがまだちょっと長い間はできないと思うんで FPV ドローンも飛ばせないしまあ高い。 ということで値段が高いっていうのもありまして飛ばせないんですが今後できることを期待してどうにかあの道を見つけてこれができるように今後はあの YouTube で FPV のライブストリーミングができるようにどうにか頑張ってみたいと思いますのでえ皆さん応援よろしくお願いしますそれではチャンネル登録高評価よろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ